ステップ3、谷としてビット。さて、こういうデジタルの信号にはどうやって表示できるようにはなるでしょう。先の例に戻って、ナポレオンの腕着通信機なんですが、これが、いくつか の, の形があるんですよ、ね。例えばメッセージ、このメッセージを伝えたい場合には、War is over という戦争が終わったんですが、こういうふうにはするんでしょう。 で、こういう形にすることなんですが、まあ、えっ、ー、と、どのぐらい大変なのでしょうかね。これが物理的には変更しなければならないんですが、この場合には、こっちか ら, からこっちまでをすることは、ははと簡単 か, かもしれないんですが、こっちか ら, からこっちまでのへと変換することは、結構力入れなきゃいけないんですよな、ね、人間が。その力は結構、えっ、ー、と、 必要なんで、で、これが、上 の, の段としては、これが A から R なんですが、これが簡単な変換ですが、W から10までの変換は結構難しい。で、そうすると、と、えっと、人間のエネルギーも使うんですかそれが、えっと、その処理にメッセージ伝えるためには、どのくらいエネルギーを使うのか、どのくらい変換することが難しいのか。で、これが、 そういうエネルギーだけじゃなくて、これも時間かかるんですが、その W から10までの円管は、えっと、A から R ま で, までより時間かかるんですよね。そうすると、まあ、さっきのところには、ナポレオンの手法としては、記号が26個のアルファベットプラス、 重厚の数字がなんですが、そのアルファベット、この記号の数が合わせて3億くらいがあるんですけれども、そうするとそれが区別できるようにしなければならないので、それがと結構複雑になるんですよね。さて、モースコードに戻るとどのくらいになるんでしょう基本的には2つ の, の, の記号しか使わないんですが、2とドンですよね。 ダッシュとダッツ。で、これが U の、そのをインコーディングして U の記号としてはこれになるんですが。そうすると、時間も短いんですが、短い時間の T を使って、長い時間の 3T とかに使うことにするんですが、そうすると、早く変換できるようになるでしょう。 さて、こういう信号を伝えたい場合には、物理的にはど う, どうしますかね信号がこういうふうにする場合があるんですが、例えば、これがと左から右に行くと、これが時間の軸なんですが、この信号は物理的には、例えば電圧なんですが、高い電圧が1と低い電圧が0の場合にすると、まあえっと、0と1じゃなくて、この場合だったら、 どん短いスペース、ドンで、短いスペースに2になるんですよね。この信号があるとない場合だけには、これが、と情報がちょっとだけになるんですよね。これが一番ちっちゃい情報の通信なんですかこれがビットになりますよなバイナリーディジットのの訳なんで、これがビットになる。これが、 コンピューテーションとコミュニケーション、計算と通信両方の場合にはこれがよく使う概念なんですが、多分ご存知だと思いますけれども、これが true と false と yes と no と on と off か、いくつかのこの boolean のことがあるんですが、基本的に全てをすると考えるとと、まあよく使う 表, 示で表現としては0と1なんですよね。<笑>さて。 何が強いのか、一つの重要なポイントは、ビットがノイズについては強い。この場合には見える通りなんですが、この電圧が高いところと電圧が低いところには結構離れてますよね。これが区別しやすいので、これが、この信号がまあ高いところには1、1で低いところには0と高いところには1に戻る。 ですが、ノイズがかける場合にすると、こういうふうになるかもしれないんですが、それでも上の段と下の段に区別はしやすいと考えられると思います。さて、これがこういうふうにすると、勝利して、もともとにあった信号の電圧とかに戻す場合はありますね。それが簡単にできるようでしょう。 すると、先の、最初の信号を1、1、0、1になってたんですが、それが取り出すことは可能。さて、この、バイナリーノーテーション、これが、二進数の数え方には、ちょっと見てみましょう。多分、見たことあると思いますが、念のために。一つのビットは、二つの状態は可能でしょう。0と1。 二つのビットだったら四つ。00, 01, 10, 11。三つのビットだったら、まあ、発行の可能性がありますよね。000から111までで。まあ、これが繰り返す と, と, と、分かると思いますけれども、円ビット使うと2の円状の状態は可能です。で、これが2の円状のメッセージを伝えることは可能です。 どうやってこれが重心、それがみんな、小学生の頃から重心の書き方を学んでるんですが、それがどうやってバイナリーのことには変換はできるんでしょう。例えば、このデスモの場合にはこれが重心器なんですが、それが1024が1000プラス20プラス4でしょう。そうすると、その最初の1が 1かける1000という意味で、0 が, が、えっと、100の桁なんですかその100の桁にはないので、それが0を書いて、続きで、2のところは、これがかける10なんで、2かける10。プラス、最後には4かける1なんですね。もう一つの書き方にすれると、それが1かける10の3乗。 プラス 0×10 の2乗、プラス 2×10 の1乗、プラス 4×10 の0乗。これが、バイナリーの場合には、ニシンでやると、これがベース2になるんですが、えっと、ベース10からベース2に変換することは可能です。ニシンの例も見てみましょう。これが、バイナリーナンバーが1001だったら、それは、 1る2の3乗、プラス0る2の2乗、プラス0る2の1乗、プラス1る2の0乗。一緒なんですね。すると、そのける2の3乗が8なんで、一番下の桁の1がそれが1になって、8たす1は重心で9となりますね。 さて、別ットに使うことには、あの、何が、がえっと、特徴で、何が役に立つのか。まあ、さっきのノイズのことを言ってたんですが、えっと、エンコードする場合にも、ディコードする場合にも、それが結構やりやすいし、処理することも結構簡単です。さて、こういう別ットが、一番基本の概念でしょうかね。まあ、 Yes なんですけれども、あとは No なんですが、その Yes は、まあ、古典の情報 が, が結構使うんですが、Quantum の場合に は, ビットは、Bit は一番基本の情報のユニットにはならない。そっちが、と今回 の, のモジュールについては、それ が, がと連続でのステップ で, でこれが説明します。